さらに思いや当たる節がなければこれはただ聞いていただければいいんだろうとこのように思うわけでありました訂正伝々というご指摘は全く当たりませんののせさんせんーーーーらに思いや当たる節がなければこれはただ聞いていただければいいんだろうとこのように思うわけでありました訂正伝々というご指摘は全く当たりませんさらに思いや当たる節がなければこれはただ聞いていただければいいんだろうと <somebody> <Uhans> このように思うわけであります。訂正全然というご指摘は全く当たりません。